お腹が気になる方、腹筋鍛えたい方、そんな方におすすめな動画内容です。お腹全体を使うことができるメジャーな V 腹筋というのがあるんですけども、その V 腹筋は意外と実はお腹をへこますことにはあまりつながらない腹筋なんです。そこを今回もっとやりやすく、もっとへこみやすくするための応用編を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで簡単に腹筋の上部から腹筋の下部、腹横筋、 その4つをしっかり簡単に鍛える方法というのが分かってきます。今まで腹筋やってもなかなかお腹に効かない、お腹へこんでこない、そういった方でもしっかりお腹に効かすことができてきます。一緒に頑張りましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、V 腹筋をより簡単に、たった10回でお腹に効かすことができて、息しっかり吐くことで、腹横筋が鍛えられて、翌日からお腹がポンとへっこんでくるようなエクササイズメニューになってます。腹筋を行うことで、 お腹をへこませる力が身につく。そして、姿勢が良くなってくるので、ダブル効果でお腹がへこみやすくなってきます。お腹の脂肪を減らすことにはなかなかつながりませんが、お腹を使うっていうメリットはとてもあります。腹筋のメニュー、たくさんありますが、同じ種類ばっかりやっていると、やはり腹筋も慣れて筋肉が飽きてきて、より簡単に行うような体の動き方になってしまいます。 そうなると腹筋にも腹横筋にも効かなくなってくるので、いろんな腹筋メニューをやるのがおすすめしています。ですので、タイトルフィットネスでは、いろんな腹筋動画をこれからも載せていきますが、載せられた動画、すべて腹筋メニューやっていくのがおすすめです。今回は V シット応用編になります。初級、中級、上級と3種目、各10回ずつ行っていきます。自分のレベルに合ったものを継続してみてください。それでは、初級編から紹介していきます。今回は、スマートフォンを 手に持ったままま仰向けでで全部できます布団ベッド床どこでも仰向けができる体制なら効かすことができますので一緒にやりましょう仰向けでやる腹筋の場合腰が床にしっかりついた方がお腹に効きますので初級中級上級と3つやりますけども腰が浮いてしまう場合はレベルが合ってないので1個前のレベルをしてくださいまず初級編から紹介します 脇を締めてスマホを持ちます。寝ます。片足曲げて片足伸ばします。片足曲げてる方が腰がつきやすいので膝の位置によっては腰が浮きます。なので腰がつくように膝を曲げてください。これで片足を上げながら肘を下に押して上体を起こす。 戻したら足を入れ替えて膝曲げて腰つけて足を上げながら上体を起こすこういう感じですこれぐらいのペースで行いますもしスマホ持ったまま難しければ置いてもらって掛け声だけでも聞いてください各足5回ずつ10回やっていきます足を1回ずつ上げることに 息をふうふうと吐いたら戻ったら吸って足を入れ替えてふう吐いて戻ったら入れ替えて吸うっていう要領にやっていきますそれでは10回やっていきましょう3 2 1 o いきます123 しっかり息吐いてしょっこいしょっこいしょ しっかり吐くほどお腹がへこんできますので1回ずつしっかり吐いてください次は中級編です中級編は少し膝曲げた状態で足を上げながら上体を起こす寝る起こすしっかり肘で床を押してくださいベッドや布団の場合ちょっと肘で押しても床が沈むと思うんですけども それでも少し状態が起きていればいいです。息しっかり吐くことを意識してください。膝が伸びすぎると腰が浮きやすいので腰がつくぐらいの肘の角度で足を動かしてください。足を上げる力はできるだけ抜いた方がいいです。その方がお腹に効きます。それでは10回行きましょう。3、2、1、4 1同じペースでやってください2腰が浮かないように3スマホ見ながら456息しっかり吐いて789 オッケーですだいぶお腹が熱くなっていると思いますラストは上級です上級は足を伸ばして動きは今と一緒です足をしっかり伸ばして足を伸ばした時にしっかり腰をつけてください腰が浮く場合は上級はお腹がききにくいのでとりあえず見ておいてくださいそれでは行きます 3, 2, 1, Go! 1動きはこれぐらいですゆっくりです234息しっかり吐いて5678 お疲れ様でしたたどうでしたか肘つき v 腹筋しか肘きっかりね行いやすいのでお腹に効いてると思います初級中級上級3つやりましたけども腰が浮かないやつでやってください腰が浮いてしまうとお腹を縮める力が少し遅れますので。 お腹にに効ききくくなってきますお腹を軽く縮めてる腰をつけてる状態からお腹をさらに締める息を吐きながらお腹をへこませるっていうのがポイントになりますめちゃくちゃお腹がきつかったって場合はちょっと息吐く力が弱いかもしれません息吐くのが止まってしまったり息吐くのが弱くなってしまうと腹横筋よりも腹直筋に効きやすくなってくるので息しっかり吐くお腹をへこませるっていうことを意識すると 腹腹直筋と筋とと横まいこと使えます頑張ってやってみた方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします動画をやった感想など皆様の意見というのがすごく大切です私はカメラを見ながらやってるだけですが皆さんが、ね、たくさんの方がやってもらっている変化感想というのが次への動画の第一歩になりやすいのでご協力よろしくお願いいたします 各種 SNS も行ってますツイッターのフォローしてもらうことによって毎日ツイッターでエクササイズの課題を出しております何したらいいのかなって迷う方はですねツイッターフォローしてもらったりあとは YouTube の投稿をチェックしてもらって毎日行うべきメニューというのをこなしてやってみてもらえたらボディメイクができると思いますので参考にしてください説明欄にリンク貼ってますので SNS のシェア動画のシェアもご協力よろしくお願いいたしますいつもありがとうございますご視聴ありがとうございました